皆さん、えー、お昼はどう過ごされてますでしょうか、えー。これからプラチナスポンサー3社さんによるスペシャルランチタイムセッションを始めた い, 始めたいと思います。 それではモデレーターの寺田さんお願いします。はい、こんにちは。バイコンジペアソシエーション代表理事務めてます寺田です。えっ、ー、と今年もランチセッション担当することになりまして、えっ、ー、と私の方で司会を務めて。え三、ー、者それぞれ一人ずつですね、三人にこれから登場いただいて。えっ、ー、とランチの時間をですね、えっ、ー、と。うん パネルディスカッションということで、えー、と特にまあ耳だけ聞いていただくのがいいかなと思うんですが、特に、えー、と画面の前にいらっしゃる方は画面も見ていただければというふうに思います。ランチ食べながら、えー、とパイコン JP の、えー、パイコン JP を楽しんでいただければと思っています。はい。じゃあ、えっ、ー、と、今日のパネルパネリストの紹介ですが、えーと、この後皆さんに自己紹介をしていただきますが、ヘンゲさん、チュラデータさん、マイクロソフトさんからそれぞれ一人ずつですね、えーと、来ていただいています。 じゃあ、えー、早速、えっ、ー、と、自己紹介の時間入りたいと思います。最初に、ヘンさん。はい、イスカンダルさんです。イスカンダルさん、どうでしょう会社の紹介をお願いしたいんですが。はい、はい、こんにちは。はじめまして。ヘンのイスカンダルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えーとますえー、と前は、えーと、私の日本語はあまり上手ではありませんですが<笑>じゅ。十分です。大丈夫です。まあ、<笑>よろしくお願いします。はい。OK。はい。ヘンの自己紹介です。はい。えっ、ー、と、ヘンゲはビトビーサースビジネス を展開している企業です、えー、2017年に SDE から変形に書語変更しました、えーと。グローバル企業として10以上の国からエンジニアを採用します。あ社内 語, 用語は英語です、はいあまあ。特に開発のチームでは常に英語を使っています。うん まあ多分なんだっけサポートのチームかな、うん、あそこで日本のカスタマー多いですから、うん、日本語を使います。うん、でも開発のチームは英語を使います。えー、っと、私たちはプロジェクトに Python やご覧プログラミング言語を使用しています。えー、まあ興味の人ある方はぜひ ヘンゲ c o m をご覧くださいはい、次のスライドお願いします。はい、はいえー、と、ンゲイはさまざまな形で p イ c ン j p のサ ポ, サポートをしてきました。2010まあ、2019年から、うんえー、プラチナスポンサーになりました。でも 前, 前は2018とか2017 ととかあとパイコン g p のスポンサーもなりますとはいはいえっと実際には HD さん時にはですねパイコン APAC2013 年東京でやった時からスポンサーしてもらってます、うん、そうそうそうありがとうございますいつもいつもありがとうございま す, あ と, いますあとえっと、えー、スプリントスポンサーやっていただいたりとかうんそうそうそう、はい、してましたねはい<笑>はい、はい、<笑>結構継続的にずっとスポンサーシップしていただいている会社さんですはい、うん、じゃあ自己紹介いきますか個人ではいはい、はいはい、ありがとうございます はい、イスカンダルです。Yoursick です。えっと、私は6年間以上で変化に働いて続いています、uh。最初の5年間はソフトエンジニアとして働いていました。でも最近4月からサブマネージャーになり、マネジメントの仕事をしています。Mm. またこの数年間はいろんな国のパイコンで発表しました。うん、テラダルさんも一緒で。はい、ありがとうございます。とき会いました。そうですね。はい。うん、ありがとうございます。はい。はい、どうですかね、五日目さんね、普段英語で仕事もされてますし、中、はい、国語は日本語じゃないと思うんで、そうそうそう今回、日本語のパネリストになっていただくということで、ちょっと緊張されてると思うんですが、そうですね、日本語、英語交えてで構わないんで、今日よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。はい、はい ありがとうございます。じゃあ続いてチラデータさん行きましょうか。はい。チラデータさん。はい。えー、はい、どうでしょうか。はい。 はい、よろししくお願いいいまますす、えー、チュラデータと内側、えーまあ、に、えー、デイジウムさんはじゃあ作るんだうという、えー、<笑>沖縄方言で言うとあ今みたいなことなんですけども、えー、沖縄に最高なお面白い仕事を作りたいという思いで、えー、2017年に創業した会社になりますでデータ分析の会社からスタートしたんですけども、えー、今はお客様でいろいろ授業が増えており、えー、お客様の課題やあ課題をあらゆる技術を使って、えー、解決する、えー、技術手段になります。 はいで今言った話でその通りで、急、えっと、拡大中、えー、月、えー、今、えー、手が足りてないっていうところなので、うんえっと、エンジニアといいますか、技術者を、えー、積極的、えー、採用中であります。えっと、はい沖縄で一緒に Python を書いていきましょうよ、ね。よろしくお願いします。とね沖縄で会社作るっていうのが重要なポイントって聞いてまして<笑>背景もかっこいいですね、沖縄のっぽい沖縄の景色ですけど。はい、あー沖縄そうです 今沖縄だけじゃないんですよね。採用ね。なんかリモート採用。ああそうです。えっと、ね、ちょうど昨日記事あげたんですけども、うん、えっとフルリモートワーク OK になったので、はいうん、どこからでも働けるようになりました。うん、はい。ありがとうございます。はい。じゃあ次スクライトお願いします。はい。はい、で僕はえっとワイパー隊長と言います。 はい、えっ、ー、とであ生まれも育ちも沖縄で、えっとまあ、チュラデータとして、えっと、データアナリストとして働いていますでまあデータアナリストって肩書きなんですけどもまあとりあえず何でもやるっていうことを、えー、これまでやってきましたでえっと今はそんなに活発的じゃないんですけどもえっとバイデータ沖縄の、えっと、オーガナイザーやっております、うん、コミュニティですねはいでえっとそ の, その辺であチュラデータのですそうですね当時オーガナイザーだった人とえっと今の社長が、うん、あ今の社長と言いますか<笑>チュラデータの社長が c し、えーはい で、その経由で、うん、まあ沖縄で採用したいんだけど誰かいませんかみたいな経由で声がかかりました。すごいっていう感じですね。はい、はいうん、で、まあ、ほかに紹介できるとしたら、えっとこれチュラデータで全部やったことなんですけども、まあ僕は結構 Python が、まあ、チュラパイデータ沖縄ができる前からも、えー、2点、あれですね、えっとプリントした、日本語をプリントしたユニコードエラーが出る頃から<笑>、えーうん、結構好きだったので、えっとそこから、まあ、Python で好きなところをいろいろ上げてみましたが、えっと、これはチュラデータでやった内容になります。まあこれ ここにも収まらないぐらいいっぱいやってきてるんですけども、まあ Python、えー、をまあ主としてやってる会社になります。はい。ありがとうございます。私も<笑>体調って普段から読んでるんですけど、ね、あのマレーシアのパイコンであったりね、<笑>そうね。結構ね、はいえー、いろんなところでお会いてます。<笑>はい。じゃあ次いきます。はい。じゃあマイクロソフトさんお願いします。はい。よろしくお願いします。今日はマイクロソフトのマヤです。えっ、ー、と。 マイクロソフトジャパン、名前は皆さん知ってくれていると信じていたいと思っているんですけれども、えっと、意外とその事業ってどんな形でやってるとかみんな知らないかなと思って、今日はあの会社の説明というよりは会社の事業の縁なんていうのを今持ってきています。えっと、この図は2020年なんで、もうちょっと図が変わっていると思うんですが、ちょっと文字小さくてあれなんですが、黄色いところがマイクロソフトアジュールで、緑がオフィス。 緑が Windows でそこから Bing とか HireLink とか LinkedIn とかっていろいろちっちゃくなっていくんですけれども会社としては、えー、と Azure と Office で半分ぐらいの事業です。で Windows はだいぶちっちゃくなってきて、まあ、15から 20% ぐらい。ただこれ2020年の結果なんで21年はもう少し Azure が伸びてているという形になっています。えー、と要素がとっても多いので。まあ どれか1個潰れてもどっか1個で頑張れってことがまあできたくはないのかなと思いながらこの図を引っ張ってきて眺めておりました。で、その他ですね、はいあの、Azure と Python ということで真ん中に書いてありますけれども、最近 Python が使えるサービスめっちゃ増えてまいりました。なんかこれ Python 使いますって言えないんですけれども、なんか各サービスの中でデータアクセスするときに Spark ノートブックが使えるとか Jupyter ノートブックが使えるように、うん、もうポータルの中に入っていて、 流れるように Python が書けるみたいなものも結構増えてきてるですね。まあなかなか Python の人でも使いやすいサービスになりつつあるんじゃないかしらと思っております。あちなみに右上に書いてあるのが会社の企業理念です。マイクロソフトさんもねずっと Python ジェサポンサーを継続的にとしていただいてまして、えっと2012年ぐらいからずっとまあまああとたまにえっとない時もありますけど、<笑>まあ比較的多くですねあのスポンサーシップをしていただいているということでいろいろと。 お世話になっているという感じがしますはいじゃあ個人の自己紹介の方お願いしますはい個人自己紹介です石田麻也と申しますえっ、ー、と今は今年からなんですけど Azure Specialist のデジタルアップイノベーションチームというところで働いていてなんだこれはと思うかもしれないですけど<笑>ただ単に技術プリセールスの仕事ですえっ、ー、と。 アップイノベーションと言っているので、開発者向けのサービスを中心に販売をしています。えっ、ー、と、Azure のマネージドサービス、パー r ですとか、あと GitHub Enterprise、Visual Studio、Visual Studio Code みたいなところを、えっ、ー、と、政府、ヘルスケア、ゼネコン、人材派遣みたいなところに担当で販売をしております。 もともとはアーキテクトだったりエンジニアの端っこだったりしていましたので、えー、と最近は寝ても覚めてもお偉いさんの皆様にデ v o プスっていうのはねっていう話をしに来ているでございます。<笑>はい。で、えっ、ー、と、パイレジストのスタッフもやってますというところですかね。はい。そうですよね。はい。ずっとなんか、PyConJP とも結構関わりがあって、えっ、ー、と、いろいろと PyConJP のイベントでもお世話になっております。ありがとうございます。で、今日はまやさんということで、まやさんという呼び方をさせていただきますが。はいはい。 はいということで、えっと、以上ですね、えっと、自己紹介、えー、3人のです、ね、自己紹介終了ということで、えー、っと今日の、えー、っとあパネルディスカッションですけれども、きょうテーマ3つですね、えー、っと働き方とか Python と企業とか、まあ、利用技術とか利用サービスみたいな、この3つの話を軸にいろいろと各社さん、3社さんからですね、えー、っとお話聞いていこうというふうに思っています。はいじゃあ、画面共有停止して、えー、っとそうですね、えー、っとスピー、えー、っと スライドを消して、画面を大きくしてパネリストを表示していきたいと思うんですけど、いかがでしょうか、大丈夫ですか大丈夫かな、えー、とスタッフ側に行ってますか、えー、とはい、大丈夫そうですね。はいじゃあ、画面を停止しています。はい、じゃあ、えー、とっとここからですね、えー、と3人にいろいろとお話を聞いていきたいと思います。まず、働き方的な話で、えっ、ー、と皆さんリモートワークですよねって。うんスカンダルさん、リモートワーク。はい、はいい ですよねもうずっとリモートワーク、ディスカンダルさんは。まあ、会社にではずっとリモートワークも大丈夫ですけど、私は時々会社に行きます。はい、あ会社に行ってるんですね。多分一1週間1回ぐらいかな。それは今でも会社に行ってる1週間に1回ぐらい。うん気分転換。あー、気分転換、ね。<笑>はいセロデータさんは、まあ、沖縄じゃないですか。まあ、沖縄って土地柄、どうなんですか、はい、そうですね。あ あ, あった方が便利。まあ、えっと、会社い 行き行くこともああるんですかねあーそうですね、すえっと基本的に、えー、もう最初から、企業当初からもうリモートワーク OK だったので、えっと、あそうです何 な, な, ならオフィスがなかったんですね、あ当時は<笑>あ最初、ね立ち。そうですね、なんかモスバーガーに入って、なんかミーティングしてたりとかしました。うん、で、まあ、オフィスができても、まあリモートワークはそのままやめずにとか、はい、あとはまあ社長も出張が多かったので、基本的になんかまあオフィスには、えー、と出社してもいいけど、基本あリモートワークも OK みたいな感じでやって、で、今、 えー、とコロナの影響でフルリモートワーク、はい、あーごめんなさい、えーとリ、リモートワークの流れが来てるんですけども、まあ、僕らはもうそういう文化が、はいまあ、すでにあったみたいな感じでした、ねうん。マイクロソフトさんも会社入れないってうを聞いたことあるけどあそうなんです、今、ソフトクローズという形になっていて、はいあの、会社のめちゃくちゃ偉いところまで申請あげないといけないっていう状態になって。 会社行ってないコロナに入ってから1回しか行ってないです。1回しか行ってないです。1年半で1回で す, かです、ね。すごいですね。どうですか皆さん、働いてて。えっ、ー、と、ノアとかと、のリモートワークの良さ悪さみたいなとことあると思うんですけど、イスカンダルさん、困らないですかリモートワークで。そうですね。えっ、ー、と、リモートワークから、まあ、えっ、ー、と、新しいメンバーとか、うん、それはちょっと。 えー、難しいそうです、ね。オンボーディングなんて言い方をすると思うんですけど、そうそうそうそうし新しい人を迎え入れるとき、どうしてるんですか会ったことない人って。そう。マ、ま、ヤ さ,、ま、さんとかいるんじゃないですか会ったことない人、新しいメンバー。いっぱいいます。いっぱい い, い, ぱ い, いるんですね。<笑>いっぱいいますし、なんなら私が今年の7月から新しいポジションに入った新しいチームに入ってきたんで、私がオンボーディングされる側なんですよ。<笑>ああ、される側、ど, どうでしたかされる側で。 もう全然声はよく聞くんで声は声と名前は一致するんですけど顔が全く一致しないんですねチュラデータさんもどうなんですかそうですねさすがにあってやってる、うんうん、あのイスカンダルさんからさっき言ってたみたいな形でまあ、うん、コロナ禍になって入ってくるとまあ、うん、あの一応そのリボートワークで顔顔を写して見れるみたいなことは分かるんですけども、うんうんまあ、例えば僕らですとアイコンと まあなんかえー、とニックネームといいますかハンドルネームが結構みんな自由気ままにつけてるので、うんうんまあ、誰が誰だかわからないみたいなことが、はい、<笑>起こるんですね。なので、えーとまあ、なんかチュラデータ図鑑という名前のなんかこう本名とハンドルネームと顔とアイコンを ま, あまとめるような餌でまとめるようなページ作ったりとかですね。うん、あとは、まあなんかえー、と疎外感を感じてもらわないようになんか知らないミームといって、まあ、なんかこう ビジネス、チュラデータのビジネス用語みたいなものをまとめるサイトを作ったりとかですね、そういうもので、まあ、なんとかやろうかな、みたいな、ね、それは、この、このコロナ禍に入ったから、そういうものをやり始めたって感じなんですかあ、そうですね、はい。やっぱりやっぱ、いろいろ変わってきてるんですね、会社の中でね。そうですね、はい、なんで、あ、ね、った、入社して、そうですね、うん、あもう半年とか入って、うんうん、僕も会ったことがない人はいるかもしれないです。い, いまイ、うん、スカンダルさんもいますか会ったことないそうそうそう。 はいとえー、と最近は海外の人は日本に来るできませんですから例えばマレーシアから今働いている人もいるし、うん、あマレーシアでリモートワークしている、ね、そうそうマレーシアからオ ー, ーストラリアからお<笑>えとタイムゾーンの違うし、うん、<笑>その問題はんちょっと難しいそうですよね<笑> 変化さんって比較的に海外からのエンジニアを多く受け入れたり、インターンシップやったりしてましたもんね。うん、そうそう、インターンシップもあるし、はい、今は今、うんえーと、近くのタイムゾーンから、うんえー、まあ、タイムゾーンの比較から大丈夫そうですけど、うんうん、例えば、えー、とアメリカから。 それはちょっと難しい、うん、アメリカのタイムゾーン<笑>そうそうすごい違うかすごい遠いですあの、うん、ね全く反対側だから結構大変ですよねタイムゾーンの違いはね、はいはいはい、大変そうです、ねまあ、まあこ の, こ, のんこういう状況の中になるとタイムゾーンって大事ですよね、うん、同じ時間に働いてるって結構重要かなっていう気がしますけどでもマダ、ま、さんのところは結構まあアメリカまあで、ね、もうアメリカ本社だし、はい、会議とかで、はい、タイムゾーン大変なんじゃないですか 平気 で, で,、ね、で夜中の0時にウィーテング入ってたりとかしますよ<笑><笑> ブ, ラック企業のブラック企業だみたいな話になっちゃうかもじゃな い, そうい う, ゃな い, いやそういうわけじゃないですよそうそうあのタイムゾーンの問題でそういうふうになるけど向こうは向こうで朝8時から動いてたりするその分早く仕事を終わらせてあああの終わりにしてもいいしっていうのが、はい、全部自分の裁量に任されている会社なので。 あの0時からのミーティングに出る、出ないっていう調整も自分でやればいいし、なるほどそうそうそうあの社内トレーニングとかのサミットだと、うん、アジアタイムゾーンと、APAC、うん、タイムゾーンと、アメリカタイムゾーンと2回必ずあるので、自分が出れる方で出ればいで。うん 感じです<笑>すごいですね。<笑>すごいです ね, ね進んでますね、やっぱりね。すご い, すごい進んでる感はあるけどえ。じゃあ皆さんのところではまあほとんどリモートワークも結構採用されてると思うんですけど、じゃあミーティングもオンラインでこのように今日え今日は Zoom を使ってますが、えっ、ー、と、まあ、チーム使ったり、まあ、他のツール使ったりっていう感じで何かしらそういうリモートワークに耐えられるいろんなツール導入してるっていう感じですよね。うん、うん、ですよね、やっぱりね。まあもともとねんさんクラウド クラウドセキュリティとかかやってるからその辺は得意分野ですかねその、まあまあ、そう初めてねそ の,、まあ、その会う人、まあ、働き方としてリモートワークになってるこの業界だとリモートワークになってる会社さん多いと思うんですけどまあ張ったことない人ってまあすごくたくさん今出てきてでちなみに昨日私はあの現地のバイコン j p に行ったんですねオンサイトに昨日行けたんですけど何人か「初めまして」っていう人が 合うんですけど、まあ皆さんここにいらっしゃる三名と私お会いしたことがあるのでご存知だと思うんですけど、この画面からわかんない感じがあるじゃないですか。あのうんうん、どういう人<笑>？会ったことある人だと私あのわかると思いますけど、私まあ比較的背が高い方なので、そうそうそうそう。<笑>びっくりされちゃうんですよね。<笑>え っ, って言われるんですけど、そんなか体験ないですか？その会社の中でもやっぱこの人こういう人なんだって、まあ人とし人として知るみたいなとこ難しいと思うんですけど。 イスカンダルさんが海外とのリモートをやったりとかして、日本に、まあ、今は来れないかもしれないけど、うんうん、あのこの後あと、ちょっと前の話だと、まあ、日本に急に、日本に、まあ、インタビューは、えー、とリモートでやってたけど、そう日本に来た時にえ、この人こういう感じな雰囲気なんだって驚いたこととか。そう、あるあ る, ある。去 年, 去年は、えー、と新しいメンバー、うんえーとうん、アメリカからの新しいメンバー。あ、アメリカから。はい、からは世話 まあわからないあ 会, 会うとこにお高い<笑>あのあの時もあるそうそう思うことありますよねそうそ う, そ う, う驚いちゃったりねやっぱりその隣同士なりその同じフロア同じ場所で働いていた時と今って結構そういう意味でいろんなことが変わってきちゃっててみんないろんな工夫してると思うんですけど何か工夫でま先、あ、えっ、ー、と隊長からはチラデータをその図鑑作ったりとか言ってましたけどはいはいなんか他に何かありますそういうような ことをやってるっててるいうううのはんーそうですねどうですかね、なんか、あまあ、うーんなんかこう、僕らの場合だと、そうですね、うん、なんかこう、飲み会みたいなのがだいぶ減ったみたいな、飲み会が減ったうう苦しいですね、はいはいはい、で、まあ、リモート飲み会とかチャレンジするんですけど、やっぱ対面には、なんかかなわないなとは思ったりします、はい、コミュニケーションの、なんかこう、やり取りといいますか。う そうですねリモート飲み会、あえっとまあ、こ, これまで の, その文化としては、まあうん、飲み会とかして、なんかこ う, こういう仕事をやっていきたいねとかあの、仕事をこういうところを直していけばよかったねみたいなフィードバックの場でもあったんですね、はいはいはい、やってたんですけど、うん、でそれがなくなって、まあ寂しいよねみたいな話もなり、うんえー、リモートワークとかあ、リモート飲み会とか一応導入してみたりするんですけど、まあ、なかなかちょっと続かなくて、うんまあ、この辺はどうすべきかなみたいなところはちょっと悩んでたりします。<笑> しいですね、<笑>あもちろん 飲, む飲まない人も参加してやってる丈夫です。対面としてコミュニケーションをとって、モチベーションを上げていくっていうんですかね、うんうんうんうん、っていうのは結構大事だなとは思います。うん、ま真矢さんと何か工夫していることって、他にありますか、えー、っと工夫しているところはですねあ、まあ、去年のこのパネルディスカッションでもちょっと喋ったんですけど、はい、バーチャルカフェトークみたいなものが結構頻発にやられていて、仕事を一回止めて、 コーヒー 飲, む飲みながら雑談する時間を作りましょうっていうの も, もう月1回登録されていて、今でも続いている感じですか続いてますね。で、それがなんか全社に全社にこう広がっていて、あのサティア・ナディアとのバーチャルカフェトークとか す, おすごいす。ご, ごいすごい、すごい。ナディアさんね。はいはい。パイソンの方ですね。パイソンのように今は。 すするにいいいいいいいいい方だっけっ、えー、や社社社社長長長長ででしさささんんんんれ<笑>何を感じなな、はいはい、マイクま、ねね、ごめんなさいはい、はい、そうか、はいえー、あのあっったりしますよよささんんはあれででン、えっと、だと結構イベントねね比較的多くやてオフィスで そ, うそうそう。まあ最近はオンンンラインのイのベントも たくさんあります、うん、例えば、えっと毎月はテクニカル、うん、テクニカルセッションとか、うん、えっと毎週はボードゲーム、オンラインボードゲームあ。あオンラインボードゲームやってるんだ。ある、そうそう。うん、へえそうなんだ。そういうんで、じゃあまあ、それで、何かしら工夫して皆さん、まあオンボーディングにしても、ミーティングにしても、まあ今働き方としてリモートに耐えられるようなとか、感じですかね。うん この世界がまあ終わるかもしれない、まあ、1年ぐらいだったらこういうの変わるかもしれませんけど、何かこの先の方針とか決められてる会社さんってあるんですか、えー、と例えば、もうしばらくはリモートワークもまあ継続するって決めてるのか、オフィスをやめるって決めてるとか、何かそういうことってありますか体調なんかあるそうですね決めてはいない、まだ。 いやあそうですね決 め, いいです、はい、決めてはいないんですけど、ないんオフィスがなくなることはちょっとないかなと思って、ますねなんか人によってオフィスの方が働きやすいみたいな人はいたりするので、うんまあ、彼らはやっぱオフィスに行きたが、うん、ると言いますか、うんで、僕の場合はなんかあんま関係ないので、まあ、リモートでずっと働いてるんですけど、なんでやっぱオフィスが必要な人みたいな人いるので、うん、オフィスはまあしばらくは辞めないんじゃないかなとは思ったりします。うん ヘンゲさんも今はじゃあ会社行ったり行ってもいいけどっていうことなんですけど、うん、どうなんか変わることってあるんですかたくないかな。特にない感じ。特にない、そうそう。リモート、うん、リモートウート欲しいの人も大丈夫そう。うん、オフィスの働いていたもので大丈夫そう。うー、んうんうん。まやさんところどうですか特に変わることはまだ決まってないのかな、はい か変わることはないですけど、オフィスがなくなることはないです。理由は、えーと、今オフィス回収をしていて、なんかおしゃれオフィスに生まれ変わろうとしている。オフィスになっちゃう。オフィスにいないに、ね、<笑>ス回収っこれを機にみたいな感じで、今やっているんですね。もともとリモートワークは推奨の会社だったので、大震災とかあったときに、 我々はリモートしなきゃダメだってことにみんな気づいてやってた会社ではあったのであのそこに対してあのどっちにするっていうのはもう自分でやればいいじゃんっていうのがもともとの方針だったんですけどまあコービット終わったらきっとリモートワークの人の方が増えると思いますやっぱりねまあリモートワーク楽ですもんね、うん、はいまあこ の, この中の話ばかりしてでもあれなんでちょっと次の話題いきたいんですけど Python <笑>との関係っていうことで Python との付け合い方 えー、と皆さん Python 使ったり Python が使えるサービス提供してたりとか Python とその会社っていう関係結構いろいろあると思うんですけどヘンゲさん先ほどの紹介の中では Python と g o ラングを使うという話をされていましたがどうなんですかそのやっぱりその割合って大体同じぐらいその人同じぐらい使うそうそう 50%50%50% いからそのえーと開発する製品によって Python を選んだり g o ラングを選んだりとか。 ど、うん、ういうことですかえー、と例えばと、アクセスコントロールのチームとか、はい、ヨナスのチームとか、えー、と Python 使う、うん。でも、例えば、うん、メールフィルタリングのチームとか、ご覧使う、うんうんおあじゃあ。チームによって、いろいろその言語、そ特得意に合わせてそうそう別なチーム、別な言語を使う、うんお。そういう感じなんだ。体調のところも、さっき Python で い, っぱいいろんな事例を出されてましたけど、Python メイン。 そうですね、でデータ分析。 システム構築うん、そうですそうです。Python だけに話すと、まあ、うん、最初データ分析と機械学習から始まった会社なんで、まあ基本的にはメイン言語なん で,、うん、ですけども、まあ当時は Python と R ってあったんですけど、まあ社長のマカビが、まあ、Python の、もう皆さんご存知 Python の人だったんで、はい、R よりも Python を使ってましたという感じですね。なので、まあ会社としてはもう 空, 空気のような立ち位置で、えっ、ー、と、みんな書いてるって感じですね。<笑>みんな空気のように Python 書くっていうかね<笑>。<笑> そ, そうです。えー、そうなんだ。R はじゃあ結構使わなくなってきたああ、いや、それで言うとそうでもなくて。 えっと、お客さんによっては R で書いてほしいみたいなことはあったりするので、はいはいはいはい、その場合は R を使ったりします。似たような形で、ほかにも Web 系とか、まあ、JavaScript だったり、あ, あとはまあシミュレーター書くときに Unity 使うので Csharp とかみたいなので結構いろいろ使ってる感じですね。ではやっぱ Python メインが、まあ、Python 中心そうですね。あ多くはまあ大体 PythonW。 ですねエンジニア的には Python 書けないとちょっとエンジニアなりにくいって感じだね。ああ、そうですね、そうなんですけど、えーとはい、意外に最近はなんか Python 書けなくても、他でなんかこう PHP で書いてる人も、<笑> Web 系で PHP とか JavaScript 書いてる人もいればみたいな感じですね。なんかみんな案件にジョインして、そこでなんか教えてもらって学ぶみたいなことが結構多いです。の言語も含め。で、まあさんのところは Python 使えるツールが結構あるって話ですけど、会社、<笑>まあ ね、マイクロソフトさんっていうと、い、ま、ろ、あ、んな製品あるし、いろんなものをやってると思うんですけど、パイソンって結構、どうなんですかそのマイクロソフトさん的にパイソンっていうと。えー、っとですね。ううの今、会社の中でも、うん、頑張ってファンを増やしていくぞ、言語をベスト3みたいなのがあって、ほうほうほう<笑>その中でパイソン入ってるんですよ。<笑><笑>えーそれはえー、社内に向けてってことですか社外に向けて。社 内, あ、まあ、も, ちろん社内もですけど、はいはい、社内もその、うん US の方で開発をしてたり、US とかインドとかなんですけど、うんうん、の Python のエンジニアで有名な人とかが結構、それこそグイドさんとかもそうですけど、まあね、有名な人がこう、うんうんうん、次々入ってきて、いろいろな製品を手掛けてくださってたりとか、そ、うんうん、いうところなんであの、Python エンジニアがじわじわ全世界的に増えてるんだなとは思っています。それどういう位置づけなんでしょうねマイクロソフトさんって、まあ、それだけの巨大企業が一つの、まあ、ま あ, ある意味 Python って、まあ 一つの言語をそのだけ押すっていうのはどういう感じなんだろうど う, どうなんですかね。便利だからとかそういう感じなのか、やっぱりそういうでしょうけど、やっぱり自分たちがサービス開発するときにこの言語があった方がいいよねって思える立ち位置にもあるのかな、特にの分析のシステムを作るときに、はいはいはいはい、作ってる側も Python を使いたいし、うんうん、そのサービスを使ってくださる方も Python を使いたいっていうシーンもいっぱいあるので。 まあそうですよね。うんえー、ウェウェブでも同様にっていう感じなのかなと思う。で、またちょっと話、皆さんまた振りますけど、その、実際個人として、まあ結構 Python、皆さん使ってると思うんですけど、ディスカンドルも Python はまあ結構もともとメインにやってた感じなんですか会社入る前から、うん。そうそう。えっと、うん、私は、の、まあ、話は、えーうん、前は2014年から、うん、えっと、うんえ、変形にインターンシップ。はいはい。 パイトンで出会 い, し ま, すいました、はい。まあ大学の時は多分 Java とか C とか C++ の方を使います。うん、ですけど、うん、プロフェッショナルから最初から Python に使います。うー で, もでも個人的には Python? そうそう。でも2年前かな、うん、ごランを勉強しました。おっ、じゃあ会社入っては会社で必要だからゴランも今勉強したていうことなんですね。 体調も Python はずっと ?Python?R だった人別った人いや、えー、と僕は Python 推しで、そうですね。こちらデータに入った感じ で, ですね、はい。えっとうんだいぶ長いですけど、な, なんか、はいえー、8年前とかぐらいですかね。8年前ぐらいに、あ当時はプログラマーじゃなくて、なんかあの運用監視してる、なんかあんまバイトみたいな生活してたんですけども、<笑>そうなんだなんプログラマーになりたいっつって、<笑>うんまあ、Java に、えっと、<笑>なんだろうな、Java を勉強し始めたんですけど、3回ぐらい挫折して、 でまあ、そのなんか挫折した中でいろいろ探っていくところの Python に出会って、うんととまあ、当時は簡単あ、まあ、今もそうですけどすごい簡単に書けるみたいなところに引かれて、うんうんまあ、書いてたみたいな感じ で,、ね、でそこでまあ運用監視の仕事でこう簡単なスクリプトを作るみたいなところで別に求められてないんですけども、まあ、自動化したいので Python を書いてたりとか 2.4 とか 2.3 ぐらいの時にやってました、ね。 そっからでなんか、Python やってるとこないかなっていうので、p y d a t が見つけて、ああ、やってるぞって入って、そこで初めてこうデータ分析に出会ったというか。あ逆なんだ、Python から入って、データ分析、その後いそうそうそうそうです、なので、もう AI になんぞみたいな感じで飛び込んで、面白い世界だなみたいな感じで入りましたね。それはすごい。マ、え、ヤ、ーまあ、さんもね、えー、会社としての Python っていうね、個人としての Python の方が多分、色濃いんじゃないかっていう気がするけど。<笑> 私もともとエンジニア Java スタートなので、うんうんうんうん、Java スタートでずっとやってたんですけど、うんまあ、当時の上司が PyRedis、うん、っていうのが立ち上がるから Python、うん、やってみないよそして行ってきないよみたいな感じ、うん、<笑>おおすごいすごいそれは誘わ<笑> れ, れ, れて p y t h o n 1ミリも書いたことない状態で、うん、第1回目の PyRedisTokyo に参加しておー<笑>であこれはあ私でも書けそうかもしれないって思って でそこから勉強スタートしたのが最初なんでうーんあ、えー、そうなんだ。えー、すごいそれは結構皆さんね い, いろんな出会いが Python との出会いとかまあやっぱコミュニティがあるとかね会社があるってやっぱり重要ですよね会社がなければ働く場所もないわけだし、うんうんうん、そういう感じで上その時の上司すごいですね「パイレディスあるよ」っていう面白い上司ですね。<笑><笑><なんか笑>そうなんだ。えーで 今のじゃあ 企, 業と企業としてその会社として Python を結構推したり、まあ、Python 使ったりとか結構してると思うんですけどそうするとまあ皆さんこうやってスポンサーシップしていただいててなんか結構いろんなことを Python に対していろいろ要望を出したりとかもしてる感じなんですかね。 Python、使う上で、まあ、マイクロソフトさんはね、まあ、今、スピードアップに取り掛かっている人が、ま、マイクロソフトさんのところにいるのでな<笑>んですけど、<笑>どうなんですか、そのコミュニティに対してのその支援とか、あとはまあ、いろんな支援があると思うんですね、そのこれのスポンサーシップするのも支援だし、あとはまあ行動コントリビューションするのも支援だしいろんなやり方があると思うんですけど、うん、何かそういうのって会社の中での動きとかで何か言えることってあります か, 難しい言えないかな そうですね、うん、なんかこうコード上での支援みたいなことは、多分まだ誰もや っ, てなこ、うん、やってないのかなと思ったりするんですが、うんまあ、Python に関してはですね、やってないと思うんですけど、まあ、なるべく PyConJP みたいな、えっと、Python を盛り上げるお祭りみたいなものに、えっと、スポンサーで出て、今回、そのトークセッション2名 採, 用された採択されたんですけども、うんまあ、なるべくみんなで頑張って盛り上げていこうぜみたいなノリみたいなのはあったりしますね。すごいなやっぱり ヘンゲさんの中ではどうなんですかそのコミュニティに対してとか、うん、パイコンに対して、また、パイソンに対してっていうその支援って何か言えることはありますかそうですね。えっ、ー、とあ、そもそも、えー、と私たちのエンジニアは、パイーのコミュニティからいろいろな人、ジョイン、えー、と会社でジョインしましたとか、ヨーナストうんうんまあ、別の人も、うんえーと、別の国、パイコン、で会うトキ、ヘンゲにえっ、ー、と、 ジョインしますともあるし、うん、えっ、ー、とまあいろいろな支援が欲しいです、うん、会社から。うんうんうんうん。確かあの私が聞いた話だと、うんうんうん、ちょっと日本語でフォローアップすると、そうそうそうそうあの海外のパイコンに行った時に、えっ、ー、と、うん、まあえっ、ー、と多少の手当がもらえたり、手当ってのはえっ、ー、とフィーあのお金がもらえたりとかそうっていうこともあるらしいし、もちろんあの会社としてあの支援をして海外のパイコンで発表しましょうっていう。 あーそうそうそう。会社でなんだっけ ?Pay、うんえー。全部は会社のお金です。はい。全部会社のお金で出張として、うん、例えばととアジアのパイコンに行くとかっていうこともしているというふうに聞いています。世界世界のパイコン。世界のパイコンか。そう世界ン私は、えー、と2年前イタリア行きました。パ、うん、イコンイタリア。パ、えー、イコンイタリアでえっ、ー、とそうトークした、ス ピ,、えー、とスピーチ発発表発表した、ね。もうスポンサー。ほうほうほうほう。 すごい。やっぱりそういう支援結構されてるんですね、やっぱりね。うん、すごい。すごいですね。すごいですよね。会長もね、前ね、あのみんなで、あの ち,、えっと、ちらでだの、まあ、立ち上げの当時だけど、マレーシア行って、みんなで、はいはいまあは、発表も何人かしてたかな。ああ、そうですね。はい。はいそういうのもやってたんですよね。やってるんですね。やってましたね。まあ、でも今、日本だけしか、あれですね、スコープに入れてないんで、まあ、海外のところにスポンサー出したいなって今思いました。ああそうなんだ、<笑>すごい。えそれはえっと、<笑>海外からの人材を欲しいから。 とか、海外行ってみたいからとか、そうですね。まあなんかまあ盛り上げたいからが一番確かね。とかもそうですし。まあちょっと海外海外からのフルリモートはまだ多分オッケーじゃなかったと思うので、まあそこは整備して、うんうんうんうん、まあそうですね。いろんな人たちと働けるといいなと思いますう、ね、ん、そうなんだ。で、マイクロソフトさんはまああの当然アメリカの方の US パイコンで結構大きなブース出してたりとかしてるし、うんうね、企業的にかなりやっぱりねパイコンに対してとかパイソンに対して。 すごい積極的ですよね。はい、そうですね。で特にその積極的にやってる人たちが会社に働きかけをすれば、うん。ちゃんとそれに対して会社が動いてくれる会社ではあるので。うんうんうん、うん。U. S. でもそのパイコンで雇用期ブース出したいんだって言ったら。うん、それで、まあマーケティングのお金もらったりだとか。へえ、すごい。あるらしい。あ、私は日本の人間なんてちょっとそういう。<笑>そうい<だ>、ね、<笑>う話は聞いてます。<笑> だしうん、あと、まあ、日本でも、ね、こういうふうに p イコン j p の方に出すとかっていうのももちろんありますし、はいまあ、グイドさんみたいに、そもそも OSS コントリビュートをすることで貢献していくってことをされている方もいらっしゃいます。そうですよね。品としても、はいその、開発者の人たちが開発しやすいような支援をするために、まあ、VS コードとかは無料で出してたりとかあ、まいね、ていうのもあるかなと思ってます。うん VS コードの話出ちゃったんで、少しちょっと技術話じゃないけど、利用サービスみたいな話、ちょっと移っていきたいんですけど、ま、はあ、いはい、これこのアンケート取ると、あのいろいろと問題があるんで、アンケートそんな取りたくないやつなんですけど、エ<笑>ディター何使ってますかっていう、よくよくあるあるその技術ネタのエディターは、<笑> ID は何使ってますかっていう話なんですけど、まあ一時期ね、パイチャームっていう人がかなり増えた、パイコン p パイコン j p なんか見てても、パイチャームって言ってる人が増えた、えっと、すごく多くなってきた。 っていう時があったと思うんですけどどうですかまあばやさんは vs コードって言うだろうからまやさんに聞いてもあれですけどえっと体調はどうですか vs コードですかそれともそうですね僕の方はあまあ社員でこんな話すると多分戦争が起こるんであんまり話題にし、はい、みんな知らない、はい、<笑>しないと思うんですけど、はい、まあ僕の方だけ話すと、はい、そうですね今は vs コードを主に使ってますね今は前はんでした 前は、えっと、ちょっとビマーなんで、リムを使ってたで、でも、昔試行錯誤してるときは、パイチャームとかみたいなものも、一応、その、まあ、使ってみたりとかやってたんですけど、まあなんかさ っ, きさっきも話した通りなんか会社がいろんな言語を触るようになってきて、はいはいはい、で<笑>そううですねなんかこう一つで閉じたいなっていうので、<笑> VS コードを使うようになりましたね、うん、僕のう ちなみに、イスカンダルさんは、はい、パイチャーム使いだったと思うんですけど、パイチャームですかいや、うんわ、最近は私、たぶん 50% パイチャんとか1 0フィエスコとか。あれ<笑> ?50%、ま、<笑>実は、実は こ, こ, のこれがちょっと面白いですけどえと、今週は会社で社員アンケートしますと、はいうん、えっと結果はフィエスコードは 50% 以上。 今すかいま す,、えー、すごいそうそう。パイチャームとかインテリジェットとか 20% だけ、えーえーえー。変わった理由って何があるんですかそのパイチャームから VS コードに変わっているとか、まあまあ、その 50%、50% の使い分けみたいなどういう感じなんですか、えー、っと私は多分、フィエスコットはんだっけえー、っと、ライトウェイとか、はい、えー、っと、パイコパイチャームよりライトウェイ。はいうん軽い 軽い軽い軽 い, 軽 い, 軽 い, 軽い、はい、そうそうそうい、ね、はいはいはいはいから VS コードが便利っていううんと、はい、別な言語とかゴーラン使う時はフィエスコ使うあー、うん、ゴーラングも VS コードで書いてる感じなんだ、うん、いやなんかすごいねすごいものをなんかマイクロソフトさんは出して無料で提供しちゃって すすすすごいいでででねちななみに私使ってないんですけどあれあれあれあれ<笑>大丈夫かもちろんあの全然使ってないわけじゃないですよあの、はい。ちょっとしたスクリプトを1枚ペロッと書くときとか、うん、VS コードを使うんですけど、うん、あの私自身がその Java を書いてるっていうのもあって、うん、IntellJ と同じ UI で、うん、PyCharm を使えるっていうのが 結構気に入っていて、うんはい、はいそうなんだはい、パイチャームのことが多いですす、はい、驚きますよねこれこれもねやっぱりこの隣にいればね<笑>何使ってんのって聞けるんですけどねそうそうそうなかなかみんなが何が急になんかみんな VS コードになってるって知らないかったみたいな取り残されちゃうみたいなこともあるのかなと思ったりしてみしますがパイチャームもねすごくいいエディターです今まあ ビームとかマックス使ってるって人も今でもねたくさんいるとは思うんで自由に選べるっていうのもいいですよねやっぱりね、うんうん、自由にいろんなものがあって選択肢があるっていうのはありがたいなと思っていますで、えー、っとせっかくなんで技術話的に技術とか利用サービス的な話なんですけどまあマイクロソフトさんがいる前で聞くのもちょっと<笑>インフラ周りの話なんてかなんですよ<笑><笑><笑>、まあの えっとイスカンダルはあのインフラ系のエンジニアを一時結構メインにやってたと聞いてるんですけどそうそうそう4年前ぐらい四年前ねその時 AWS メインでしたよねそうそう 90%AWS 買う 90%AWS っていう感じまあ 10% は GCP とか Azure もあるしああ AzureGCP も多少使うっていう感じント、ねうん、ぐらいジェ、えー、<笑>ラデータさんも AWS が多いですか そうですねです AWS が多くて、お客さんごとに変、うんえっと、えるみたいなこともあったりするので、うん、あ 多, いと思うあ多いので、まあうん、AWS が結構多いんですけども、も、まあ、GCP も Azure も、えー、っと最近だとまあ Snowflake とか出てきてるんですけど、そういうのも使ったりしてますうーん。真、ね、矢、ま、さんはもともと、なんでしょうね、AWS も結構詳しかったと思うんですけど、ね、今は Azure って売ってるプリセールスって感じですか、はい そうです、そうです。あの、過去は AWS エンジニアでしたが、今は Azure エンジニアですみたいな感じで。<笑><笑>でも、なんか、それぞれの特色が見えて面白いんですよ。なんか、特色ってどうなんですか<笑>実際問題、特色的に言うと、どういう選び方をみんなしてるのかなと思ってて、マイクロソフトさんの営業トーク的にはどうなんですか ?Azure の方がここがいいみたいな。<笑>営業トークをここにすると<笑><笑>、うん、<笑>あの、 なんですかね、そのめちゃくちゃガチエンジニアの人たちはきっとどれ使っても使いやすいんですよ。はいはいはい、慣れて慣れの問題だと思っているので、はいはいはい、どれを使っても、はいはい、あここがこうなんねって分かってしまえば使いやすいと思います。うんうん、でただ、その初学者の方ですとか、うんうんうんえーと、そもそもエンジニアじゃないんだけれども、ちょっとした何かシステムを管理しなきゃいけないみたいな方々っていうのは世の中にはいっぱいいらっしゃって、そうんうんはいう、はい、人たちが使うにあたっては、そのポータルの GUI が、 ユーザーライクだったりとか、あのエクセルとかとつながりますみたいなか、彼らがもともと使ってたシステムとの連携がうまくいきますみたいなところがあるので、あのおすすめしてますよ。さすがうまいな、営業トーク。さすがすごい、まあ。そう言われてて説得力ありますね。<笑><笑>使ってみようかなって思ったんです他にもいろいろありますけどね。他にもね、そ営業トーク営業トークはいくらでもありますけど、<笑>まあそ う, そういう感じでお話をよくしてます。あの Azure は特にその他のクラウドと一緒に使わないでくださいっていうクラウドではないので、ぜひいろんなクラウドと連携して、自分の持っているサービスとかと連携して、その中で Azure を使ってくださいというスタンスを取っています。うんそうなんだ ええー、そうですでチュラデータさんにも聞きたいんですけどやっぱり AWS メインにしてるとやっぱ慣れてるからとかサービスがいいからとかそういう感じですか技術選択をどうしてるのかなと思ってうねなんでだろうなそうだなそういうばそう言われるとなんかわからないですねわ<笑>かんないですよね結構ね私も慣れてるからこれみたいなあるわけですけど<笑>そうですねなんか慣れてるからっていう感じやっぱありますよねそうそうです ね, ねなんかやっぱ AWS まあやっててきてまあ転職しようちに来るみたいな人が結構多いですねそれでいうとでなってまあ基本的になんかこうてきまあお客さんが選んでいいよっていう話 になったらまあ基本的に aws を結構え、うん、選びがちと言いますかみたいなことはあるかもしれないですねイスカンダルさんもえっ、ー、とイスカンダルも aws エンジニアだったと思うんですけどー AWS ーが慣れてるからな、ね、ん何でだろう<笑>なんでだろうね<笑><笑>なんでだろうねこれ聞かれると結構困りますよねんなんで難しいんだろうとか、うんうん、<笑>別に aws にこだわる理由はそんななかったり しますよ、ね、すよよねね特特にになないいでただまあ慣れてるからとか<笑>、まあ、会社がそういう方針だからっていうのは結構あるのかなっていう気はしますけどそのデータ、えー、とちらデータってなんてデータまあ当時データ分析とか結構してて、はい、データ分析用の AI も結構その各社のクラウドにたくさんいろんなサービスがあると思うんですね。マイクロソフトさん、Microsoft、の Azure にもあるし GCP にもあるし、はいえー、と AWS もそういうのを使ったりもしするんですか 最近増えてきてますね。前 ま, すすすはいはい、前までは結構その、まあ、なんか基盤も含めて、えっとはい、自分たちで作るみたいなことをやってたんですけども、はいまあ、AWS の政治メーカーとか、はいはい、ー GCP とか、うん、アーティクス AI とかだったかな、なんかちょっと Azure は僕はもう名前自体も忘れちゃったんですけども、はいはいはい、<笑>そういうものに、えー、一応その技術検証というか、やってみて、まあ、便利だったら使っていこうみたいな。 動きはあるんですねでやってみて、ああ、政治メーカーどうかなーみたいなことやってみたら結構便利だったりするので、うん、じゃあもう次からこれ使っていきましょうとか、みたいなことはやってますねうん。じゃあ、まあその時々に応じて、その選択を技術の選択なり、サービス、利用しているサービスを選択するっていう。そうですね 基本便利なんで、やっぱり使ってみたらはやっぱ分かると思うんですけど、まあ こ,、うん、これまでこのパイプラインに組むの結構大変だと思うんですが、うん、あやっぱそのまあコストがある程度共有できるのであれば、まあクラウドの方を使った方が結構早くデプロイできたりとか、そういうパイプライン作れたりするので、まあ積極的にちょっと使っていきたいなとは思ってますね。やっっぱりねこれだけいろんなものがあって サ ー, まあそうですね、サービス提供側も切磋琢磨でいいものをどんどん出してくるので、<笑>で調べていくのも大変だし。予算とまあお客さんが運用できるか、はい、僕らが運用できるかみたいなところと、まあ調に合わせながら、えー、選択していくみたいな感じですね。あやっぱすごい難しい。マイクロソフトさん、今の聞いててどう思いますかって、<笑>難しいかマイクロソフトとしては難しいかな。<笑> 政治メーカーカはい、いい製品だとと思まますす<笑><だ>、ね、<笑>買ったことありますけどなんで自分が使いやすいとか、なんでこれを、うん、私はこれあの、一エンジニアとしてよく営業でも話すんですけど、うんあの、自分がなんでその製品を選んで、なんでそれを使ってるのかって説明できれば何使ってもいいと思ってるんですよ。うん、<笑>それがたまたま AWS だったとか。うん実 だっ た,、うん、Azure だったみたいなのがいろいろあると思うんですけどそれは Python も一緒だと思ってて、うん、ああ言語もね確かにねプログラミング言語もそうですよね、うん y。Y が説明できれば何使ってもエンジニアとしてきっと楽しいと思うのですご、はい い, い, はい、<笑>いなそれは。えっ、ー、とイスカナさんは今 サ, サブマネージャーって立場になるとそういういろんなし、うん、使う技術とか使うサービスも選択したりあの相談を受けたりする立場でもあるのかなと思うんですけど。うん ど, どうですかその今の話、その AWS なりまあその技術をどういうサービスを使うかって決めるとき、まあ、決める時は、えー、ときはい、エンジニアの、うん、一緒に話すとき決めます、はいほ。それはその ど, どういう視点が入るんですか、ま、自分がやりたいから使ったことあるそそうそう自分でやりたい時は、えー、ときはい、別の、えー、と友達、会社の友達と一緒に話すときを、<笑>これは。 簡単に使う、これは安い、はい、このより安いとか、はい、あれもあるし、はい、えっとあれは以上で選びますう。じゃあ、いろいろ選択肢、いろいろ比較をして、このサービス、このサービス、このサービス、このサービス、このサービス、これはいい、こ, のサービスこれはい い, <笑>は い, は い, は い,、はい。やっぱりまあ自由にねあのエンジニアの目線で選べるといいですよね。やっぱりねそのまあ、お客さん目線とももちろんそうんですけど。そうそうそう やっぱこれは便利そうとかこれがいいとかっていうところでいろいろ企画して、うん、まあたくさんありますからね2年経つと結構それこそさっきのエディターの話じゃないですけどです、ね、3年前<笑> 3年前はみんなこれだったら23年経ったら今こうなってるっていうことって世の中こんな変わるかなって思うぐらい変わったりするのでやっぱ常にねそういう視点を持っておくのがいいのかなという感じはしました。<笑>はい はいえー、とそうです、ね、ランチタイムセッションとしてはもうさあと3分、うん、2分ちょっとぐらいになってしまったんですけど、言い残してることとか、なんかこれを言っときたいみたいなことって、どうですか、皆さん、もう自由に、えーと、どなたからでもいいんですけど、何かこれを言っときたいって。あーじゃあ、僕からでいいですか。 宣伝ですけども、この後あのうちの、えー、と<笑>提徳さんって方がートークセッションで話すと思うので、えっと、っユニティとパイソンの教科学習みたいなタイトルだったと思います。っていうのがユニティとパイソンそうですそうです。うですっていうのとあとは、えっと、後半夕方頃に、ホトさんって方があのパイソンでシステム構築した話ですねをするので、よかったら聞いてあげ て, ああげだあげてください。いいすごい あ, ありがとうございます。トーク2人、これからなんですね。ありがとうございます。はい、はい どうですか、まヤさん、何かあります。はい、えー、っと、じゃあ、私も宣伝しとくと、この後、午後はずっと。マイクロソフトのブースで、ま、はい、ヤさんのゆるふわ。 開発でもみたいなのやってるんで。<笑>開発でもね。こ<笑>のサービス見たいとか、はいそね、そもそも Azure のポータル見たことないから見たいんですけど、みたいなのあったらそこに遊びに来てもらえればいくらでもしゃべっていけるので、来てくださいって感じ。スポンサーブースをお持ちなんですね。ありがとうございます。<笑>はい。じゃあ、イスカンドルさんどうでしょうはい、はいえっと。私たちもリスコットでオンラインブーツを展開しています。興味があればぜひチェックしてみてください。はいとえっとはい、例えば、英語勉強欲しいの人も、 うん、是非参加します。<笑>あーはーはー英語勉強したいって言って、英語でちょっとメッセージ書いてね。そうそうそうまあ、最初ね、え日本、英語なかなかできないと緊張したりって特にあると思うんですね。あのメッセージ打つだけでも。でも、そういうことをそんなに考えずに、やっぱ英語はどんどん打って、打ったり喋ったりしないと、うまくならないんで。 ぜひやっていってほしいなと思います、はい。私もまあ、自信ない中でも英語でメッセージをたまに打ったりするので<笑>、お恥ずかしい限りですけどね、私の英語は。はい。でも、イスカンダラさんとかね、やっぱかって、勉強するから日本語はこれだけできるようになったり、挑戦するからできるようになるってことがあると思いますので、えっ、ー、とぜひそういう皆さんも英語でメッセージとか言っ て, みてください。<笑>まあ、日本語でもいいのかもしれませんけど、日 本, が方日本語がある方いると思うんです。チェックして。はい。 とということで、えー、とそろそろ時間になります。えっ、ー、と、ランチセッションとしてはここまでとなります。えっ、ー、と、皆さん、えっ、ー、と、ヘンのイスカンダルさん、えっ、ー、と、ちらデータのアイパー隊長さん、えー、イランセキロソフトのマヤさん、三人をさありがとうございました。はい、えっ、ー、と、ここで、えっと、終了といたします。はい、皆さん、ありがとうございました。お聞きいただいた方、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お願いします。 えーとそれでは各社さんによるスポンサー各社さんによるスペシャルブース一覧ということで、はい、えーとブースの紹介を各社さん三十秒ずつですかねえーとお話しいただきたいと思いますよろしくお願いしますは入ってますかねはいではえーとパイコン JP のスペシャルブースの紹介を行っていきます、えー、ご案内はパイコン JP 二千二十スタッフの吉田です。えー 今、えー、ご覧のスポンサー各社から、えー、ディスコードにある各社のスペシャルブースの、えー、ご紹介をいただいていきます。えー、まず1社目は、えー、ヘンゲ株式会社さんです。よろしくお願いします。はい、p y c o j p 2 0 2 1にご参加の皆様、ヘンゲの軍司と申します。ヘンゲは、えー、と B2B の SARS を開発、提供している会社でして、昨年に引き続き、パラチナスポンサーとしてイベントに参加しております。 あのランチセッションにも先ほど弊社エンジニアで、えっと、マネージャーのイスカンダルが参加させていただきました。えっと、弊社公用語が英語でして、えっと、ブースでは日本人エンジニアに聞いた、まあ、英語で開発したり働 く, 働く上でのまあ苦労ですとか交通、まあ、なんかを、えっと、ご紹介しておりますのでよかったら遊びに来てください。もちろんあの Python のお話も大歓迎です。 今年もスタンプラリーに参加しておりますので、あの合言葉聞きたいよという方もぜひブースに遊びに来てください。でえっとまあ、イベントも後半戦になりまして、残りわずかとなってきましたが、2日目もよ ろ, よろしくお願いいたします。変化でした。<音声><音声> アイコン JP2021 にご参加の皆さん、こんにちは。キュラデータ株式会社です。えっと、我々、えー、ブースでですね、あのとにかくあの社員と話すことができるというブースをやっております。えっと、会社紹介や Python お悩み相談から まあ、例えば沖縄で働くっていうのはどういう感じなのかっていうことまであの何でもあのお話しできます。また、えっと、今日のですね、えっと、3時30分から4時20分までの、えっと、50分の間、特別企画で、えっと、弊社データアナリストによる数学トーク有限確率入門というものを行っております。えっと、もし、あの、興味がある方がいましたら、ぜひ、あの、ご参加ください。で、ディスコードのえチェラデータ株式会社セクションでお待ちしております。よろしくお願いします。 皆さん、こんにちは、えっと、日本マイクロソフトです。アイコン JP2021 にご参加いただいている皆様、こんにちは。えっと、マイクロソフトでは、えっと、ライブ開発のデモであったり、えっと、ちょうど今日オープニングビデオで出ました、えっと、グイド・バン・ロスさんも招待する時の裏話とか、まあ、いろんな話をこうぶっちゃけトークをずっとしておりますので、皆様、ぜひブースにいらっしゃってください。合言葉もあのブースの方で配布させていただいておりますので皆様の、皆様が来てくださることを楽しみにしています。本日はよろしくお願いいたします。 日本マイクロソフト株式会社さんありがとうございましたはい次はえっ、ー、と一般社団法人パイソンエンジニア育成協会さんです、えー、よろしくお願いしますはい、えー、皆さんこんにちは、えー、パイコン、えー、JP2021 会社おめでとうございます当協、えー、会の方はパイソン資金を全国に3名箇所で運営している団体でございます、えー、資金は今ここにてるところでございますブースの方では、えー、ぬいぐるみとかポリシャスとかですねマスクとか水筒とかを、えー、抽選会やってます 108名に当たるということをやってますので、ぜひとも遊びに来てください。えー、よろしくお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございます。パイソンエンジニア育成協会さん、ありがとうございました。次は、えっ、ー、と、株式会社日本システム技研さんです。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、長野県から IT を盛り上げたい、日本システム技研の小林と申します。よろしくお願いします。えっ、ー、と、最終日になりますが、ぜひ、あのブースの方にお越しいただいて。 えー、と今回もサンプラリーに参加していますので、ぜひ合言葉を聞いて、商品をゲットしていただければと思います。でまた、えーと、弊社では社員を募集しております、えーと。U ターン、I ターン、大歓迎です。長野県から IT を盛り上げたい、えー、と発信したいという方、いらっしゃいましたら、ぜひぜひ、えー、と日本システム圏のブースでいらっしゃってください。よろしししくお願いいまます日本システムさんありがとうございました 次はえっ、ー、と JX 通信社さん、えー、よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と JX 通信社です。えっ、ー、と今回僕らのブースではあの Python をあの使ったミニゲームを用意しております。うん、あの今回ターミナルでアクセスする方針しておりますので、デモ用の TCP クライ ент とあの持ち寄ってあ大丈夫ですか？あ、もしもし？もしもしビデオオンにしていただけますでしょうか？はい、あ、あビデオオンですか？わかりました。すみません。 これで大丈夫でしょうか、はい、ありがとうございます。すみません。なるほど。どうしようかな。途中から大丈夫ですかあ、続けてどうぞ。はい。すみません。あの、今回、ターミナルで可結する形にしておりますので、あのゲームの方、あの手持ちの h t p クライアントをあの、えっ、ー、と、持ち寄っていただければと思います。で、あの、えっ、ー、と、クリアできた方には、ブランケットを5名の方にあの用意しておりますので、ぜ ひ, ぜひご参加ください。えっ、ー、と、ちなみに、あの、1日までもしクリアされた方、ちょっといらっしゃいましたら、大変お手数ですが、ちょっと抽選の登録サイトをさせていただきますので、 別 の, の方でやり取りさせていただければと思います。あの参加お待ちしております。以上です。はい。あ、ジェイク通信さんありがとうございました。はい。えっと次はえっとスラックテクノロジーズ、えー、L C さんよろしくお願いします。はい。こんにちは。今年から初めてスポンサーさせていただいているスラックから来たセラと申します。スラックはですね一点だけあのこちらのスライドにあるボルトという新しいフレームワークの名前をぜひ覚えて帰っていただければと思います。 このボルトを使うとですね、インタラクティブなスラックアプリ、例えばなんかボタンを置いたりとか、モーダル開いたりとか、そういったのが非常に簡単に作れます。そしてですね、このボルトの Python バージョンをですね、大部分私が手かけましたので、もしなんかその詳細について話したいみたいな方が、もしいらっしゃれば、あのボイスチャンネルでお待ちしてます。あと、こちらのスライドのリンクとか、あと、もっと簡単に試すための手順っていうのをブースのテキストチャットに貼りましたので、ぜひアクセスしてみてください。以上です。よろしくお願いします。 スラックテクノロジーさん、ありがとうございました。はいえー、では次は、えー、と株式会社アイリッチさん、よろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは。株式会社アイリッチです。弊社のブースでは、日常の業務の中で得られた Python の活用事例であったり、あとは弊社の自社サービスであるファンシップについての記事を掲載しています。具体的には現在、スライドに移していただいている、愛される仕組みを作るファン育成プラットフォームファンシップ。 課金メトレックス築地レポート自動生成、ジャンゴレストフレームワークもう一度意識しようクエリセットの評価タイミング、それから、えっと、テレワーク環境下でのコミュニケーション促進ツール、チャットスケジューラーという4つの記事を掲載させていただいています。興味をお持ちくださいましたら、ぜひ一度弊社ブースまで足を運んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。株式会社、アイリッさん、ありがとうございました。えー、次は、えー、ウェット株式会社さん、よろしくお願いします。はい。えー、っとウェットのタンと申します。 えっと、僕たちは One、えっと、っていうレシート買い取りアプリを作っています。で今1億枚のレシートのデータがあってそこのまあ OCR して購買データにこうデータ化していくところっていうのに Python 使ってます。まあ、そこは結構泥臭いことをやっていて、まあ、その裏側みたいなところを、えっと、お話しできればいいなと思ってます。あの ブースのなんかリードミーのところに結構えっと会社紹介とかそのパイソンどうやって使ってるかってブログ記事載っけてるのでぜひ見に来てください。よろしくお願いします。<笑>えっと株式会社さんありがとうございました。はい次はえっと有限会社クルスガワデ ン, ンさんさんよろしくお願いします。はい、えっと、皆さんこんにちはクルスガワデンさんの山口です。 クルスガーデンさんは自動運転やロボットなどに関わる技術やサービスを研究開発するベンチャー企業です。自らの生産性を高める文化があり、AI や機械学習に関わる基盤サービスも作っています。オープニングビデオで流れたあのハブもその一つです。Python 活用事例、技術やサービスの裏側、転職相談など何でも聞いてください。ブースで待ってます。クルスガーデン さ, さん、ありがとうございます。 それでは次に株式会社ユーザーベースさんよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。株式会社ユーザーベースのガオです。ユーザーベースは、えー、と経済情報で世界を変える、えー、をミッションとしています。スペシャルブースでは、えー、と会社紹介だったり、えーと、開発チームの紹介、あと普段のの機械学習業務の紹介をしています。また、えー、と開発チームが実践しているフェアプロ えっ、ー、とテストコード開発の実践を実践をしていますので、えっとぜひお越しください。よろしくお願いします。ユーザーベースさんありがとうございました。はい、では次にえっ、ー、とジョンソン＆ジョンソン日本法人グループさんよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。ジョンソン＆ジョンソンの山田と申します。今こちらバンドエイドだけじゃないって書いてありますけれども、実はジョンソン＆ジョンソンってリステリンとかバンドエイドのイメージ 強いと思うんですけれども、えー、そういう消費者向けのものは4分の1ぐらいしかなくて、他はあのほとんどお医者さんが絡む、えー、機器だったり、えー、薬だったりを作っているメーカーになります。えー、ジョンソンジョンソンのブースでは、そういうなメーカーで Python ってどうやって使われているのみたいなあの具体的な実例を、えー、いろんな事業部からの例として、えー、紹介させていただきます。えー スタンプラリーとかもやってますので、ぜひご興味あればいらしていただければと思います。よろしくお願いします。ジョンソンジョンソンさん、ありがとうございました。はい、それではこちらで、えっと、スペシャルブース各社ご紹介させていただきました。えー、ぜひスタンプラリー等で、えーえー、ブースを回っていただいてあの、全部回らなくてもスタンプラリー応募できますので、ぜひあの1社でも2社でも、えー、ぜひあ回っていただいて。えー ブースでお話聞いたり、スタンプラリーで景品を当てたり、ぜひしてみてください。よろしくお願いします。はい、では、こちらでスペシャルブース紹介の方終了します。ありがとうございました。